はいいつも動画を見ていただきましてありがとうございますえ旅旅すする着物男子バオシン の, 地球の旅人です今回はワインの町山梨県甲州市勝沼町でワイナリー巡りをしますこの動画が面白かったら熱い高評価とチャンネル登録をお願いします勝沼ぶどう京駅の改札を出るとこんなにも素晴らしい光景がしかしちょっと待ってください 勝沼町に着いたのはいいものの、どうやってワインを巡ればいいのか、困りますよね。そんな時に便利なのが市民バスです。このバスには、ワインとブドウという2つの運行コースが用意されています。どちらのコースでも、1回の乗車で運賃が300円。どの停留所で乗ったとしても、運賃は変わりません。 ぶどう畑を見ながら走るブドウ色の観光バス素敵だと思いましたというわけで是非最後までこの動画を見ていってくださいそれでは今回の旅を始めましょう、えー、土地感全くないのですごく適当に降りてしまったんですけれども最初のワイナリーはシャンモリワイン森田甲州ワイナリーたんですもし読み方が間違っていたら すみませんでは早速ワイナリーに入ってみましょうこちらのワイナリーは土曜日日曜日祝日に工場幻覚ができるようですこのポスター驚いたんですがこの QR コードをスマートフォンに読むとワイナリーの YouTube 動画が視聴できるようです中はこんな感じですワインがいっぱいすごいですねそして こんなグッズもありました。テイスティングの方法はまず110円を払ってテイスティング用のグラスを買いますこの日試飲できたのは8種類のワインでしたスタッフの方に聞くと山梨県で栽培している甲州というブドウで作ったという白ワインを勧められましたまずは一番のワインからテイスティング辛口の白ワインとても 美しい透明感ですさて一口飲んでみましょうあー確かに上品な辛口と説明があったように口の中でワインの芳醇な香りが広がりますとても美味しい続いてはこの2番の白ワインこちらはスッキリした辛口と説明がありましたがどうでしょうかあこれも素晴らしいですね 口に含んでから喉の奥で柔らかい香りが鼻から抜けていく感じです試飲が終わりましたとても美味しかったので記念にワインを1本買いましたこのワインの名前は祈りの収穫ヴィンテージ2019日本国内で育てたブドウを 100% 使用しているそうですこのワイナリーには初めて来ましたがワイン好きの僕にはまるで 煙獄ですね、帰ってから実際に飲んでみると果実感たっぷりの甘口で飲みやすい口当たりでした女性は特に好きかもしれません再びバスに乗ります市民バスを降りて数分歩くと僕の目の前にとっても立派な建物が佐藤勝沼さん のワイナリーですでもすみません行ってみたらこの日の営業時間終わってました本当にすみませんただとても評判のいいワイナリーさんで同じ敷地内にレストランもあるそうですしせっかくなのでご紹介させてくださいさてここからは歩きます 次の目的地に行く途中で先ほどの佐藤勝沼さん所有のブドウ畑を見ましたワインに加工するためのブドウはこのように育てられていることが分かって嬉しかったですねさてこの動画で最後に訪れるのは厳密にはワイナリーではないのですがとても評判が良いと聞いてきました 勝沼縁側サボさんと言います。営業日は毎週土曜日、日曜日、そして祝日の古民家を再利用したカフェだそうで、僕の感想ですが、まるで親戚の家に遊びに行ったような居心地の良さを感じました。メニューはこんな感じです。こちらがドリンクメニュー。こちらがフードメニュー。 今回の僕のオーダーは山梨県産甲州で作ったスパークリングワインと刺身こんにゃくです。まずはスパークリングワインからいただきます。あー、なるほど。口の中でフルーティーなワインの風味が炭酸によって弾ける感じがします。とても美味しいです。さて、今度は刺身こんにゃくをいただいてみます。この特製ダレをつけて、一口。 おいしいもう一度うーん本当においしいというわけであっという間に食べ終わりました勝沼縁側砂防さんごちそうさまでしたお腹も心も満腹になったところでだいぶ日も暮れてきましたこの坂の向こうに駅がありますこの旅もそろそろ終わりのようです今回の動画はいかがだったでしょうか 今回は、勝沼町にある2つのワイナリーを紹介しました。森田甲州ワイナリーさん、シャトー勝沼さん、そして、ワインと一緒に勝沼町の料理を楽しめる、勝沼縁側砂防さんにも足を運びました。日帰り旅行ではありましたが、とても満足した旅になりました。 この動画を見て面白いと思っていただけたら、僕も嬉しいです。いつも僕の動画にいいねやコメントをつけてください。本当にありがとうございます。動画に対するご意見やご感想は毎回の動画作りのエネルギーです。僕は今後も面白いと思っていただける動画を作り続けますので、最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。